今月のフレッシュマンは阿蘇市中通りにあります熊本シール工業株式会社第一工場にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまずお名前と年齢それからお住まいの地域を教えてください、えー、竹原正人です、えー、24歳です、えー、と高原に住んでいます、はいえー、竹原さんはこちらの会社にお勤めになってもどれぐらいが経つんですか と六年目になります。ということは高校卒業後こちらに就職。はい、そうです。あの普段はどんなお仕事をされているんですか。えっ、ー、とオーリングを作る機械の設備の管理をやっております。オーリングというのはちょっと詳しく言うとどんな部品になるんでしょうか。<笑>えっとそうですね。えっ、ー、と車の部品だったりのオイルの漏れを防ぐような部品になっております。あのでは。 工場に勤務ということでいろいろ難しいこともあると思うんですがもう仕事をされて6年やりがいとか何かこう自分の中で糧になっている楽しいこととかはありますすか、えー、そうですね、えー、と設備の故障だったりの、えー、と修理をするので、えー、と修理で治った時ものやりがいはとてもありますねあのではちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが今、24歳ということで結婚願望とかはありますか そうですねありますねますはい、えー、どんな女性がタイプですかえっ、ー、と明るくて笑顔が素敵な人が大好きですねじゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうかえっ、ー、と阿蘇山の下降など行ってみたいですねですいいですねなかなか地元の方ってねちょっと足がそうですね行ったことないですね全然行こうとも思ってなくてですね最近ちょっと行きたいなと。 三年半ぶりにね行けるようになったのでぜひ行ってみてくださいいつか<笑>行ってみたいと思います、えー。では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの会社の PR をお願いします。えっと熊本シール工業は、えー、活気のありみんな従業員みんなが優しくて と, とてもいい会社です。皆さんよろしくお願いします。<笑>ありがとうございました、えー。では最後にあちらのカメラに向かって。 フレッシュマンのポーズでお願いします、はいえー、今月のフレッシュマンは熊本シール工業株式会社第一工場にお勤めの竹原さんをご紹介しましたいきますせーのフレッシュマン